時空航海にしゼロ号バツ最終戦争に巻き込まれた私キャプテン黒ひげロヒゲと同志チロル時空の激流に押し流され未知の平行世界ビヨンダードにたどり着いたもう元の世界には戻れないだが私は見えないここビヨンダードでもずるくずぶとく悪毒生きるのだ なんかキモーイ。超不気味。本当にここが宝の島なのかそう、プク。ここは元コピーロイドの製造工場、地球で生きていくために、お前たちはまずコピーロイドを手に入れて、ダイブマンとサーカスマンを実体化させる、プク。よろしくね、パブルン。頼りにしてるのである。めちゃせなさい、プククク。 くな<笑>でも 知らんねぇ、何かが間違ってるガブゴン社の新製品、デーモンデコ人形でしょ僕もそう思うでもあの鬱陶しいキャラと滑らかな動きが大ヒット売り切れ店続出だってダサいし、ウザいし、ブサイクだし、あんな不気味ちゃんのどこがいいんだちょっとあんたたち、言いたい放題言ってくれるじゃない私がモデルなんだから売れて当然でしょネットくん、本物のヤイトちゃんだよえ いらっしゃーい。 どうネット、はメールちゃん、ヤイトちゃんこんにちはネット、ネットってま、まさか、うん、あいつは最終戦争でエライ目に合わせなかったガン、えーえーえー、なんであんな奴がここにいるのよ了解。知るか、そんなことネットは巨大マハスペシャル、オールトッピングねそれからネットとメールちゃんにクリームソーダねあ、はいよ、ヤイトちゃんいいのいいの、今日は私のおごり 何さ俺たちに頼みってちょうどニュースの時間ね見てでは次のニュースです大人気の冬愉快人形デーモンデコのひざくり事件が多発しています被害者によると犯人はいずれも男女2人組で同一犯とみられていますなおデーモンデコ専門の連続強盗かそうなのよもうムカつくさらありゃしないだからその犯人をネットたちに捕まえてほしいのよえっ、ー いおかしいおーうん、なうわよ何やってんのよおこれはレモンだ く、え、ぅ、え、しまった、うん、黒ひげとチロル、あんたたちが犯人だったのねもはやこれまでかそのようね逃げろだってん頑張、えー、逃げは許しませんが。人形が喋ったるビヨンダードって超怖い誰が人形ですかはぁ、師匠誰か助けて コピーロイドだってまさかコピーロイド持ってるのか持ってるともさあいらっわらっちゃねえクソ<笑>ダイブマン<笑>トランスミッションダイブマンであるチッ やることあー今だけよね。デコがん気フンワシらの目当ては。 これよ。人形の動きを制御するチップ。こいつさえ手に入れればあとは用なしだ。うん。その通り、プク。これでもっともっと大きなコピーロイドを作れるプク。感謝感謝。やっぱ持つべきものは三つ膨れの友達だよね。早く本当の大きさになって、あれこれしたいである。 完成だやっつけ仕事でちょいぼろいけど…戦力は整ったっぷくさあ、試運転を兼ねて人間どもにぷくぷく人を吹かせてやるって。言われるまでもね、人を脅かすのは最高の快楽大暴れしてやるぜ面白けりゃ、なんでもあり信じられん…ビヨンダードの人間が我々の世界に…しかし、博士… 彼らは何の目的ででデデモンデコを盗むんでしょうかかそれだ。いやいやなんとありゃ リエーシン、ね、もん勝ッだネットむところだシンプロチップっとっプラッシュフィルション わかったんと<笑>それ変わり身だから。うん ホンであるあおのれあいちびっこめくらうであるあっ やったねネットくんああけど一体あいつらどうやってコピーロイドを手に入れたんだはあやっぱネットとロックマンは強いくくいや ボはあきらめないぶかんえておれこの仕返しはかならんか